みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はジャズスタンダードを楽しもうぜイェーイということで、All the Things You Are というとても有名なジャズスタンダードの曲をみなさんと一緒に練習してみようかなと思います。こんな感じで楽譜も用意しましたので、まあ、プリントアウトとかして活用していただけるとうれしいなという感じでございます、まあ。ソロギターでの演奏になるので、ソロギターというスタイルでの演奏になるので、ちょっくらはまあ難しいかもしれないんですけれども、ゆっくり弾いてもいいですし、 なんとなくコードをパラパラッと弾いているだけでも、このおしゃれ気分みたいなのが楽しめるかと思いますので<音楽>、ぜひチャレンジをしてみてください。なん<音楽>となくパラパラッと弾いて、なんちゃってジャズじゃないですけれども、まあ、雰囲気を楽しんでいこうとそういう趣旨でございます<音楽>。とりあえず、最初から最後まで弾いてみます。<音楽>こんな感じになる予定です。 シャレオツなジャズという感じの響きでございます。まあ、4本の指を、ね、すごいこうフルにババババッと動かしていくので、コードを弾いているだけでも結構大変かと思いますが、えーまあ、そこも1つの練習というか、鍛錬という感じで、ぜひトライをしてみていただけますと幸いでございます。それではちょっとゆっくり弾いていってみましょう。最初は普通にこの人差し指で8フレットを制覇して、Fm7 を弾きます。 この時に、えっときにトップノート、一番高い音をこの2弦のソフラットの音じゃないか、ラフラットの音にしたいので、1弦は弾かないように気をつけましょう。押さえてピックで5弦から2弦までを弾くような感じです。ここから一緒 に, 一緒にこう1弦も弾いちゃうと、このどの音が目立ってしまうので、2弦まで弾いていくような感じです。 でその次そのままググッと上げて<音楽>、えー、B フラットマイナーセットを弾いて<音楽>で、またコードが変わって<音楽>でコード変わって<音楽>こんな感じでとりあえず、ー、8小節かな。 が終わりりになります。ちょっともう一回やってみましょうか。Fm7 からスタートして、こんな感じです。えー、次の小説は Cm7 からスタートします。でその次のフォームがちょっくら大変で、 えー、こんな感じです、えーと。6弦からまず6フレットを ×5 弦は使いません。6弦は6フレット、5弦は使わない。で、小指で4弦の6フレットに行って、中指で3弦の5フレット。で、人差し指が2弦の3フレットと。ちょっとこう指を広げなければいけないフォームなので、ちょっと大変かもしれません。指がうまく広がらないぜという方は、こう指を斜めにする。 イメージを持ってみてくださいませ。ちょっとこれは後で詳しく説明します。ちょっと斜めにするような感じで指を広げます。で中指だけ下げて、でその次、えー、と人差し指が一二三弦を制覇してというフォームに移ります。そしたら、えー、と A フラットマイナス、い A フラットメジャーセブンか。 で、ベースの音が弾がって、ター音いきます。で、d 7ンスシャープナインスを弾いて、ター音が入って、g ーセブンスで落ち着くと、えー。ちょっともう一回やってみます。えー、と9小節目、c セブンスのところからやってみましょうか。で、広げて。 メジャーセブンス。こんな感じです。で、その次に開放を弾いて、和音、和音、和音、えー。コードネームでいけば、E マイナーセブンスを弾いているわけですね。 コードネームがわけわからないぜという方は普通に楽譜通おり弾けば OK です。別にコードは把握しなくてもいいです。名前は覚えなくてもいいですし。でその次、5段目、えーと、10がたくさん出てくるところに行ってみましょうか、えー。こんな感じのフォームにして、人差し指をあらかじめ1、2弦制覇しておいて、小指を外せばそのまま8フレットに行けるように準備をしておきましょう。 こんな感じです。それで、D7th のフォームからなか、なんかこう、交互に行くようなフォームにして、Gb7th に行くと。それで、このとき、7フレットを。 2 3弦の7フレットをまとめて押さえますけれどもこれが難しければ3本まとめて一本一本押さえても大丈夫です小指とかでも OK でまた開放から Em7 を引いてでこのところまたちょっと指を広げなければいけないフォームが出てきましたでも力を入れすぎずに サクッと指を広げてナんレット制覇で単音を弾きますゆっくりで大丈夫です難しければで、さりげなくこのメ ロ, メロディーに戻る準備をして、えー、と次は1 2 3 4 5 6 7五六七。 また Fm7 に戻りますで上に行って<音>ここでちょっとベース音を変えてみましょう中指で5弦の7フレットに行ってちょっとベース音を変えますでまた Gm7 を弾いて d ンですからグッド上に行ってこっち側に行きます。このーフラットを人差し指でまとめて押さえちゃいましょう。制覇しちゃいましょう。で、グッド上に上がって、フレットを上げて戻ると。でその次、c ー。で、ベース音が下がって。 こ, んな感じですこのとき、2弦と4弦の6フレットは人差し指がまとめて押さえていないと、ちょっと運指が大変なので、最初から2弦と4弦の6フレットは人差し指が押さえておいて、小指でこのソーァーのメロディーをコントロールしましょう。ソーパー、イエスそれで、えっ、ー、と B BW、b ダブルフラットマイナーセブンスでいいのかな<笑> b ダブルフラットマイナーセブンスから B フラットマイナーセブンスに行って、で、コードトーン引いて、で、押さえるところが大変、押さえるところがいっぱいで大変なんですけども、さっさっさっさっさっ続けていきます。ほほほほほいいいいいそして、 手を返すような感じ。はい。はい。はい。はい。はい。はい。で、ええ、五限解放と。ええ、九フレット三つ。で、最後に。ちょっとこの締めのコードを持ってきて、終わりっていう感じです。で、最後のコードも、えっと、三フレットがたくさん出てくるんですけれども。人差し指がまとめて押さえてないと、ちょっと運指が。 大変なので、人差し指でサンフレットを制覇して音子をするといいかなと思います。こ<笑>んな感じです<っら>。ちょっともう一回やってみましょうか。ゆっくり。<笑><笑>ちょっと間違えました。 こういうスタイルになれない方はです、ね、まず覚えることに苦労するかと思います。何だっけ次、どんなコードだっけどんな形だっけという感じで混乱してしまうと、パニックになってしまうと。その解決策としては、すごい小さく小分けにして練習するということです。例えば、と一番最初からと4小節目までとか、ここまでをひたすら繰り返すとか、とりあえずここからスタートして、こっちに行って、ここまで。 もうここまでひたすら繰り返す。こういって、こういって、こういったらこうこういって、こういって、こういったらこうみたいな感じで、頭の中でどんどんどんどん次のコードが出てくるようになるまで、まあ、繰り返すという感じです。でそれができたら、じゃあ次はちょっと2段目やってみようと。ここから。これをひたすら。あれなんだっけと思いながら。えっ、ー、とさ、さ次は。えーとこう という感じに、えーっとね、パパパパッと頭の中に出てくるようになるまで小分けに練習をしてみてくださいませ。で、1段目と2段目、両方とも完成したら、1段目と2段目をミックスというか通して練習するとで。その次は3段目だけ練習して、4段目だけ練習して、で、両方とも覚えられたら、3段目、4段目を合わせて練習してみる。 それで、そこまでできたらまた 1,2,3,4 段目をまとめて練習してみたりとかして、どんど ん, ど ん, どんこのできる範囲というか、覚えている範囲をちょっとずつ増やすことがすごく大事です。いきなり最初から最後まで全部バッと覚えようとしても、さすがにそれはちょっと無理があるので、まあ、1段目とか、2小節だけとか、4小節だけとか、そんな感じで小分けにして覚えておくとよいかなと思います。まあ、これは別にこの曲にかけた話じゃないですけれども、ね、まあ、常に小分けにして練習することはとても大事。 でで、ございますで。さっきちょっと言ってたその指を広げる話なんですけれども、人の手ってまっすぐの状態からその指を曲げると絶対こう内側を目標にできているんですよ。なので、もしそのギターの指板はこが、ギターの指板がもしここに打ったとしたら、もうこのフレットがもう2つ、3つぐらい離れてしまうと、もうこの で、「押さえられねえよこんな指開かねえよってなってしまうんですよ。なので、まっすぐに指を曲げるんではなくて、これちょっと斜めにするような感じです。ちょっとやってみてもらっていいですか。普通にこの手のひらを前に出して、こうやって曲げると、絶対こう内側向きますよね。その人差し指とか小指がもう内側にこうやって閉じていくのがわかるかと思います。こうじゃなくて、ちょっとひねりを使うんです。人差し指と小指をできるだけ離そうって考えると、 自然とこういうひねりになると思うんですけれども、どうでしょう人差し指の先っぽと小指の先っぽをできるだけ離そうとするんです。できるだけ。そうすると、ちょっとね、いろんなやり方があるかもしれないですけれども、こことここをできるだけ離そうとすると、こうはならないですよね。ちょっとこうなりますよね。ひねりますよね。でこのひねった状態で引いていくと、こんだけ。こんだけですよ。まっすぐだったらこんだけしか開かないですけれども、ひねるとこんなに。 開くことができると。で、このひねりをうまく使って、そのギターの応弦に応用するわけでございます、えーと。さっきのコードはこんな感じのコードでしたけれども、このコードを僕もその真正面からやろうとすると、結構厳しいものがあるというか、ちょっと物理的に不可能という感じです。でもそうじゃなくて、この肘をここ、この肘をちょっとこう斜めにして、えーと 手がこう斜めに入るような感じですね。こうではなくてこうなるような感じです。わかりますでしょうか。そうすると指がすごいこう開いてやったねっていう感じになるかと思うので、ちょっとその斜めにするという意識をしてやってみてくださいませ。そうすると、はっこれだというのが見つかるかと思います。 というわけで、今回はちょっと珍しくジャズ・スタンダードなんかを弾いてみました。さっきも言いましたけれども、ソロギターなので、ちょっと難しいところもあるかとは思います。けれども、ねあの、ゆっくり弾いたりとか、コードを弾いているだけでも結構雰囲気楽しめるかと思うので、ぜひ楽譜をダウンロードして、プリントアウトして、手元に用意して練習してみていただければなという感じでございます。よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら<笑>